やってるんでリオさん、何やってるんですか、よくよくよくさんお疲れ様でしたら、分かりました、堀リオさん、何やってるんですか、お疲れ様ですお疲れ様です、50回目です、10の倍数ということはね、40スロー、き、は、ょ、い、のね、40スロの出演者、再現版です。 お久しきょ、ね、うごはね、再建マねあの出てもらってるんですけれども、まあ、ちょっと再建中っていうことと、と裁判中っていうものもあるということで、今日はちょっとモザイクに、<笑>残念ながらすみません、あのもう大丈夫ですか、もう10回、20回、30回、40回、もうポンコツのね、僕 の, あのパートナーさんがね、全然もうゴのいきすぎて、僕もう20万ぐらい負けてくんですよ、どうですか、大丈夫ですか。うん でですよ終わりですすよかかきま任任せてください任せててくくだだささいいもうカメラ埋まっちゃってますけどね、<笑>本当に寝坊するから、本当に ね, <笑>まあねう、まも、あ、最近はで、ね、も女性のねファンとかも増えちゃってますから、もうこれで負けたら、もう何されるか分かんないですからね、もう、よみしきおつてください。と、はいうことでね、えー、とちょっとね打ちたいんですけど<笑>、えー、埋まってるということで、はいまき、あ、ょっと今日もね頑張っていきましょう。<笑>なんてこんな中打ってんだよ、マ、ま、ジで、に。<笑> 開かねんだな<笑>いや、マジでポリオンっぽいなのなんですよねこれがね<笑>はい、どうもご視聴いただきましてありがとうございます。た50回目ですま、ちょっとね、今日ね、最近版と40個やっるんですけど<笑>最近版ン、2つ割りちっやってますまあね、最近マンね、1つはね僕と11個ぐらい違って<笑>でもね、今日当としてはね 同じ実は理科大出身で、僕は高学工出身で、方がね、高学校出身なわけなんですが、この40ストロね、これで5回目かな、5回目で、まあ、勝ってないからね、日本、7万ぐらい持っていかれるから、40ストロを除けばトータル収支プラスだからね、ガムなわけどね。今日日日はね、日曜日で ね、ロコマつべきということもあって、まあ一等よりかはちょっと人が多いかなっていう感じで、まあ画面に期待結果とかわかんないんだけど、まあ今までねちょっと多分ね一と二を転がしたと思うんですけど、まあ今日あたりはね三をね三 を,、ね、を入れてくれることをちょっと目標に<笑>って行きたいなと思います、ね。熱い。相当してないから熱い。ああ、やばい。 あ、売ってきたはい、ここでお金なくなりました三3枚目ですまだ二十分ぐらい止まってないんだけどえ、マジでなんでなんであ、すみません、状況説明してくださいえっと、一枚役分からないチェブスターと関係無名でアウトマジか<笑> <笑><笑><笑><笑><笑><笑>っちっああああああう何 だね、こういうところでやめちゃダメですからね、本当、カモにされちゃいますからね、いや実はね、真ん中だけで、ねあのー、お客様が座られていて、ドーム開かなかったんで、まあ、両隣でねの、座って実践してたんだけど、まあ、すごいちょうどいいタイミングでやられたので、まあ、最近はあのー、真ん中の台に移るということで、あーよかったよかった、こういうカモがいっぱいいるの、本当助かるんだよね。 あああかるーおーきた頼むぞここはよよよよよよよしよしよしよしよしよしよしもよもううう一一個個どう だ, どうだ頼むあーいやーこれはきつい い, いやもうお任せしますよここは。なんかね そうだそうだよっしうふふふふふふふ助かったー俺はもうこれね、アダらなモードにご自身してるんでそれからバキの漫画取ってきて、広げたいと思いますえーうん、ちょっと待っておっとっと<笑>ちょっと待って、ワンピース読んでる場合じゃない<笑> だけな止まってるんで、これあれ？ビッグ映画じゃない？超カメラに期待できるやつや。これあります。超カメラ超カメラあります。おまこれ400回やってて、俺のカメラ全部やってます。何の音楽声が揃った<笑>。 カメラどうでもいいんで、お金しゃべてくださいカメラ3枚入てるんでねはい、お願いします<音声>ただ完全にアラジンでね、頭がいっぱいなってますがカ<音声>なんといっても超カメラの期待があります<音声>いやマジでね、超カメラね十五万回転くらい回してるのに一回も入ってないからねなんとか一回入れたいな 五枚目五枚目いきます5枚目って言った俺えやばすぎおありがとうございますすみません、みなさんもありがとうございますありがたいありがたい<笑>俺、女性から差し色がった初めてなんだけど嬉しくなってきちゃった気持ちよくなってきちゃった<笑>初めて 俺ね、女性から写真をもらうために YouTube やったと言っても動き、まあ、はないわけですよなんか気持ちよくなってきちゃった現長。正解どうし6万6六万6万 3万だ5万5万4000円、ね、多分ここまでハマるのは初めてだね記念すべき50回目記念すべき投資額になりそうです1700回転で1回でヤバすぎでしょ I'm o k n a go. 6万負けきつかったっすねすみませんでしたいや最近まはね頑張ってたよだって僕たぶん1万1000円ぐらいしか回してなくてしかもメダルもらったから俺なんだよね多分この動画たぶんね5分ぐらいになってると思うんですよえっともうねあのー、投資するものがないんでちょっと60回目以降はちょっともう40ストロはもう廃止 になるかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と以上奥海のね。はい。えっ、ー、と今ねえっ、ー、と7月8月にねまた富士山の奥会本当はねバタナックもね今日に、ね、いるはずだったんですけど、ちょっとあの持ち前のドタギャンぐせをあの発出しまして今日もいないんで、一応あの宣伝だけしておくんですけど、はいぜひね富士山また登りますので、もし登り台方いましたらお声掛けください。はい。 一応、あのー、売っときますけど高座面だったらもう突き落として捨てますであのでそこら辺だけちょっとね、あのー、ごしてたいただいて来ていただければと思います、はい、それではまた次回の動画もまた次回お楽しみに